こんにちはこんばんはどう も, どうもテてててーですブロックをつなげて海の上までやってきましたというわけで、この辺りに天空トラックタワーを作ろうと思いま…す。ただいまおい、このステイン、ほんに下手だな海の上なので帰ってくるのが地味に大変でした落ちてしまった時のことも考えないといけないですね落ちる前提かヘリトラが割ればいいんだけど エリトラ欲しいですねまだエンドシティ見つけてないんですよねエンドの探検もしないと今回作るのは資材集めのためのトラックです火薬とかがゲットできるので花火をい回作いってエリトラで飛んでみたいですエリトラを取りに行くのが先じゃねえよあははそれもそうですねまあ他にもいろいろに入るのであると何かとはかどると思います神的な拠点を作りました ベッドから落ちそうで怖いですそれでは、とりあえず床を立っていきましょう 床ができましたこの上に巻き層を作っていこうと思いますえーと、デザインとか、ないのすみませんまだまだ初心者なので勉強中ですそれに手持ちに丸石しかないのでこんな感じになってしまいました将来的にはもうちょっと綺麗にしたいですねやらなさそうだな処理層の1層目ができました上に行ってみましょう 高さは多分25ブロックにしていると思いますリッチも即死する高さだそうです結構数え間違いがあるので合っているかどうかわかりませんが処理層の広さは 18×18 にしています合計12個のビスケンサーを使って真ん中の穴に落とす仕組みです今は水流の確認で水を流しています 自分がモブになった体で実際に流れてみましょうちゃんと流れましたね反りその位置も大丈夫そうですこの状態だと昼間は湧かないので 夜に試してみましょう前回紹介した調節可能なクロック回路で処理層の水の出し入れをしています処理層を増やしていきたいので回路は下に作って処理層までトーチタワーでつなげましたお、雲かな落ちてきましたね巻き層の穴は2かける2なので雲も落ちてくるようにしています処理層は少し余裕を持って4かける4にしています このあとしばらく様子を見てみましたがはみ出すことはなかったですほとんどのモブは落下ダメージで即死しますがこーぶを切っているモブを処理するためマグマブロックを敷いていますまだ作りかけですがコッター付きトロッコでアイテムの回収ができるようにしています。 と火薬でしたねクリーパーも落ちてきてたようですみッチな生き残っていましたうーんやっぱり数え間違えたかな耐火のポーションも使うのでしょうかマグマブロックでもダメージを食らっていないようです処理されなかったモブは手動で処理するしかないですねおっと。 毒のポーションがここまで来ちゃいました下手だなどうやら処理できたようです何を落としたのでしょうか の目を落としたようですレッドストーンとかを落として欲しかったですねアイテム回収はこんな感じにしましたクロック回路に繋げてトロッコの動きを制御しています動きっぱなしにするよりラブが少なくなるかなトロッコが拾ってきたアイテムをこのコッパーで回収していますあまり効率は良くないので今のところスモールチェストで十分そうです ここからクロック回路とパワードレールをつなげています。処理層に屋根と壁をつけました。最初は処理層の天井に植え付きハーフブロックをつけて、 高さを 2.5 ブロックにしてみたのですが全然湧きませんでしたなので高さは3ブロックにしていますエンダーマンも湧いてしまいますがさほど多くないのでまあこれでいいかなあと 1.2.10 にアップデートしました座標表示がチートではなくなりましたねここの高さは128のようですもうちょっと上の方が良かったかもしれないですね天井にハーフブロックではなく トラップドアをつけるとどうなんですかね検証してみたいですネザーで行き来するためネザーゲートを作りましたがそのせいでゾンビピップマンガン湧いてしまいましたあれ怒ってない痛いあれ下付きハーフブロックの上は歩けないのでしょうか エンダーマンも倒しておきましょう。怒っているようですが、こっちに来ないですね。ハーフブロックの上だと挙動が変わるモブもいるようです。 これからはここに来ることが多くなると思うのでこの辺りに他の装置も作りたいと思っていますあとエリトラ探しも一応トラックタワーは完成しましたが効率をもっと良くしたいです処理層を増やせば効率が良くなるのでしょうかクロック回路の周期もどれぐらいがいいか試してみたいですねでは今回はこの辺で終わろうと思います ご視聴ありがとうございましたありがとうございました